令和元年8月18日、阿蘇市内の巻の阿蘇市総合センター多目的広場で e バイク試乗会が開催されました。この試乗会は、阿蘇市や民間活力開発機構などが主催する阿蘇シェアバイク導入実証実験が8月21日からスタートするのを前に催されたもので、会場には3機種、計40台の 電動アシスト機能付き自転車が準備されました自転車には GPS 対応のスマートキーが取り付けられており利用者はスマートフォンのアプリを介して利用できるようになっていますまず主催者の阿蘇市から傾斜の多い阿蘇でもスムーズに走ることができます阿蘇の雄大な景色を楽しんでくださいと開会の挨拶がありました そして湯之浦地区を1周する初級コースと大観望へ向かう林道を使った上級者コースに分かれてそれぞれ出発していきました参加者は湯之浦周辺の田園風景を楽しみながら走ったりマウンテンバイクでは山道をアシスト機能を使ってスムーズな走行を体感していましたなおこの実証実験は無料で期間は令和元年 11月24日までを予定しており阿蘇市ではアンケートなどで利便性などの調査をし料金や拠点などを決めたいとしていますアシストがすごくて乗りやすくてよかったと思います楽だったしきつくなかったはい楽だったはいまた乗りたいはい